調理プログラム、食育ラボの活動動画。視聴数ランキングを発表していきます。第5位、餃子の王将に行ってチャーハンの具をチェックしてきた。第4位、カップヌードルミュージアムでチキンラーメンを作った。第3位、おにぎりラボ、いろんなおにぎりを作ってみる。第2位、焼きそばラボ、火起こしして焼きそばを作ってみたい。第1位、インド料理、 寒さを作ってみたところ、想像以上の美味しさ、以上の結果となりました。